私は何度も昔言われた暴言、冷たい、人の失敗を喜ぶ奴だ、自分のことしか考えていない最低な人間、などを思い出してしまいます。言われた時は頭が真っ白で何も返せず、後に自分が〇〇だったからこんなことを言わせてしまったんだ、と分析し、反省するなどしています。しかし、 ふとした時に、これらの言葉が一気に過去から押し寄せ、やる気や気力が奪われ、こんな人間が生きていても、周りに迷惑では、早く人生が終わればいいのに、と、ネガティブになってしまいます。もう過去のことだ、と、気持ちを切り替えようとしても、気づいたらまたネガティブの沼の中、 江原さんはテレビやラジオのお仕事をされている分、私よりもひどい暴言を吐かれ傷ついたことは何度もあると思いますが、どうやって気持ちを切り替えているのでしょうか。何か具体的な方法があれば教えてほしいです。ね。気にしすぎだね。まあ、これのね、はい、簡単な解決。の言葉、はいね、はい、簡単。 金持ち喧嘩せず。<音声> ねえ。はい。ね、えういうことですかうん、それはね、うん、幸せな人は意地悪しないと言うのとね、同じなんだけど、うん、要はな、本人が思うほど相手を思ってないよっていうことでもあったり、うん、あとは、そういうことをね、ネガティブなことを言うってことは相手が不幸な人なんだから、その不幸な人に振り回されても意味ないでしょうと。うん、精神的なお金持ちになるってことですね。そうなんですそうなんううですね。そうなんでそれと、うん、だからね、あとは、今言ったみたいにね、 自分が思ってるほど相手を思って言ってませんよ。ね。うん。気楽にね。ねうん。無責任な発言声を受け。それよりも、こうやってね、はい、気にするってことは、自分の中に実はあるんですよ、うん。だって自分に悩むのは気にしないもん。そう。やっぱりってことは、コマコさんが冷たいとか、失敗を喜ぶ気持ちがどっかあったりするのかもしれない。 だからそれを見抜かれたバレたなってい う, そうこのバレるような私はダメなんだってというふうに思っていることがあるから普通だったらば反対にもう清い言葉清いものをたくさん見るお花でもそうだし映画でもそうだし音楽を聴くということは大事だと思います 見てください、この脳天気さ。<笑>これが大事なんですよ。ネガティブ特徴。大事なんだ、気にしないよそれ。だって、そんなの気にしたところで私がね、江原さんもいろいろ言われててあるでしょ言われてますよね。言われてませ、うん、山本。だけど気にしないよ。だって、うん、気にしたところでその人が私を飯食わせてくれるわけでも何でもないんだから。関係ない。無責任もいいところの、うん。無責任なんかクソくらえ、うん、私はなんか食べさせてもらう人だけしか信じない。<笑><笑> <笑>続きまして、ラジオネーム、あやかさんからです、はい。自分でもすごく嫌だけど、直せないことについて聞いてもらいたくてメッセージを送りました。それは、恋人の元交際相手の SNS のページで、恋人とのつながりを感じる投稿を探し、嫉妬心を抱き、 その方に対して嫌な気持ちになるということです。見ても全ては憶測なので嫌な気持ちにしかならないし、そもそも元恋人の方に対して嫌な気持ちになることはお門違いなことだと思うのに、やめられません。それでもやめられないのは人心を抱くとき、 腹が立つけど、少し心地よいような感覚があるからだと思います。一体なぜこんな感覚になるのか、客観的に考えてみてもわかりません。瞬間は心地よい感覚と怒りが混ざり、何とも言えない気持ちなのですが、疲れます。嫉妬心に依存しているようで、とても後味が悪いです。 直接元交際相手の方に何かしたり嫌な言葉を投げたことは一度もありませんが、なんとなくそう思うだけで相手に悪いことをしているような感覚もあり、後ろめたいです。こういう気持ちを抱く自分の歪みの原因が何か、もし思い当たるものがあれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。暇なんですね。 これは。は要は、暇暇。なるほどね。だってこれ、うん、これ簡単じゃん読めばね、うん、要するに、うんうんえー、暇である。まず暇。暇である。あやかさの暇。うん、暇である。それでいて、あとは、うん、実はすごい嫉妬心がある。嫉妬心ある。コンプレックスがある。なるほど。自分にね、はい。うん。だから、自分は前の元カノよりも愛されないんじゃないか、はい、とかいうふうに思ってる、はい。でも、今は自分のものであるという快感。快感ね。ね。はいはい、要は、これ全て掃除で言えば、はい 自分が自信ないんじゃんっていう。うもっと自信持てと。そう。だから、こんなことをしてるね、暇があるならば、己を磨けと。 ね、己を磨いて、だから、まあ、嫉妬心ってのは誰でもあると思うんだけど、うん、嫉妬は愛の裏返し。だったらば、まあ、な北風と太陽じゃないんだけど、うん、ね、うん、そんな力ずくでみたいなことをするんじゃなくて、太陽でいなさい。はい、こんな日もあるんだったら、お菓子の一つも作ってみたり、料理してみたり、うん、映画見に行ってみたり、うん、ね、あとはなんか自分でちょっとおしゃれしてみたり、魅力的な人はやっぱり惹かれるんですよ。すよね、惹かれるね、うん。だから、その、惹かれようと思ってやる じゃなくて自分を輝かすうそうですよ ね, ね。これが大事だと思うよ。ああ、うっとうしい。ああ、うっとうしい。梅雨時なのに。梅雨時。ああ、うっとうしい。続きましては、えー、ラジオネーム、リサママさんからです。ネガティブなメールです。私は今、育児休暇中。 子供も二人いて楽しく生活していますが、いろいろ嫌なことや大変なことがあります。主人がブログをやっていて家族のことを書くのです。家族のことは書かないでほしいとお願いしても、しばらくすると少しずつ記事にします。なるべくネットに家族をネタにした記事を書いてほしくありませんが、ブログを長いことやっているので生きがいのようになっていてやめてくれません。 何度も言いましたが、聞く耳を持ってくれません。主人の家族に相談したいくらいですが、それだけはやめてほしいと言います。ブログを世界に発信し、多くの人に読んでほしい。読者を増やしたいとか、ブログで有名になりたいと言っています。 そんなにいいことを書いているなら家族にも見せられると思うのですがそれはしません。以前はブログで有名になりたいだのと夢物語を言っていました。ブログを書くのはいいのですが家族のことをネタにして欲しくないのです。なんで書くのか聞くと受けるからアクセスが増えるから と言います。ブログ自体は別にいいと思っていますが、子供のことを書くのが本当に嫌です。どうしたらやめてくれるのでしょうか誓約書も意味がありません。主人はずるいところがあるし、私は生真面目です。<笑>暇なんだ。なんか共通してますね。ね。この旦那が暇な ねまあ、でもいますよあのブログとかフェイスブックで家族のこと書いて、ね、わ笑わせてる人、うん、だけど、うん、どんだけの人が読むんだろう<笑>有名になりた い, いけどいそんなね一般家庭のそんな人のブログを読んでも し,、うん、もしそんなに有名なんだったらそれはほとんど架空の話みたいなことですよね何か ね, ね物語として面白いみたいなまあねこれが、うん うん、なんだろうし、本にでもするって言うならね。ね、うん。作家なんていうのはね、みんなあの、作家の周りはみんな餌にされますからね。<笑>そうですね。うん。そう、作家に関わると全部書かれますよ、ね。周りの人たちはね。はい。はい。私だとかも、あの、随分書かれました。書かれました。はい。し、気がつけば自分も書いてます。<笑>結構ね、誇張したりして。<笑> <笑>デフォルメを加えちゃいますけどね。やっぱそ、ねうん、そんなもんですよね。なんですよね。だけど、それ、仕事だから、うん。こちらの方は仕事にしたゃないんですからね。でもしたいんじゃないの、旦那は。だったら副業にしたいのかな。うん、まあ、最近ほら、ブログが元で本にするとかいう人もいるしね。だけど、 読み物として面白く本当にできないと、だから本当のことを書いたら面白くないんですよ。そうですよ。うん、レフォルメしないとね。うん、そうそ う, そう、ね。それが嫌なんでしょうね。生真面目だから、さままさんは。そうね。だから僕自身思うのは、はい、エピソードとかなんかその程度だったらいいんだけど、うんうん、写真とかね。うんうん それ個人を特定する個人情報を載せないでほしいですよね、うんうん。これだけは奥さんはね、うん、ちゃんと、あの、言った方がいいですよ、ね。だって身に危険が伴うかもしれないから。だから、まあ、架空のね、物語と思ってりゃいいんじゃないですか、うん、そうそう、物語と思ってりゃいいんだけど、だから、写真とかそういうのが出すって言うんだったら、もう、それこそ、あの、親でも何でも自分から言って、うんうんうん、あの、危険だとか、あとはね、嘘も方便でね、はい、なんか変な連絡があったとか、な変な人が家を覗いてたとか、うん、そういうことを言って、うんうんうん、ちょっと追い詰めた方がいいです。 なるほど、はい、でもせっかくですからもう一つ紹介しましょう、はいはい、ラジオネームチャビさんからです最近主人のことでかなりムカつくことがありました日が収まらずにいる時に旦那デスノートというサイトを見つけましたこのサイトでは旦那のムカつくことを思いっきり吐き出しクソ旦那死ねなどという言葉が飛び交っています その時、ワインを飲んでいた勢いもあり、ついつい登録。そして主人の悪口を書き込んでしまいました。書いてるうちにすっかり気持ちは落ち着き、書き込んでしまったことを後悔しています。エハラさんのラジオで前向きな自分になれるように心がけていたのに、振り出しに戻ってしまった感じです。こんな ボケですみませんこれは本当の反省が必要ですねでないと悪しき種をまいてしまいましたもうあなたにネガティブな思いが返ってきます、うん、ですからこれを収めるには欠かさず毎週聞いてくださいそして反省またできたらメールを送ってください、うんはい、二度と言っちゃダメです